今年の第18回「久留米光の祭典ほとめきファンタジー」の点灯期間は12月9日から2月19日までです、えー、そうですねインスタ映えするスポットがたくさんあるのでぜひご家族お友達恋人などと遊びに来てください待ってます